皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月23日、フェスタ・インフェルノが開催になりました。今回はガルドドンです。これは確か魔法職で行くと良かったんでしたかね。ということで、魔法使いで行ってきました。 いろいろとわからない攻撃が多かったのですが、8人バトルなので大丈夫でした。そろそろサコさんでも倒せるようになっていてくれるとありがたいのですが、それはもう少し先の未来かもしれません。そして、今日で一旦ショコラ・フォンテヌ城が閉鎖になりました。メレアーデ様ともしばしお別れですね。まあ、王とキーンベルに行けば、いつでも会えるわけですが、また来年のバレンタインで頑張りましょう。